今日も元気にいってみようということでどうでしょうか 決まりました。じゃあ繋がってますか？これはい、ありがとう。ストレッチはですね。アイセル大好き。ありがとうの言葉をボディーさんに投げかけながら行う素敵なストレッチです。私、スーパーパントマイム伝道師のシスターひろみがお届けしております。考案いたしました。してお届けしております。はい、ではちょっとここ閉じてはい。では早速行きましょう。お さあ今日も、うん、い, いらしてくださりありがとうございます花さんおはようございますあやちゃんもおはようございますどうもどうもはいでは一緒にねストレッジ今日もやっていきましょう早速いきましょうまずはですねビフォーアフターでございますよビフォーアフターこの言葉を合わないようにここに置いておきますビフォーアフターをチェックしていきますビフォーアとアフターがチェックできチェックできるとえ、えー、変化がわかりますので、ね、変化がわかるとご自分も、うん もうストレッチを続けようというモチベーションになりますなのでビフォーアフター重要でございますはい、ではこちらを置いていきます音量がちっちゃすぎはいこんな感じ<笑>はい、では行きましょう足を前に出していただいて両方の手前ですつま先の位置に手がどのぐらいの位置かなっていうのをチェックしてくださいそしたらおかげさまで今日はこのぐらいあだいぶ今日踏みましたよあいい感じ デフォルトが、ね、かなりり下ってまいりました<笑>、はいではです、ねえー、今のつま先の位置とお膝の位置お膝のの、ね、下の位置なんかもチェックしていただいて、えー、ももの張り具合もチェックしてください今、ももが、ね、丸っこい感じだと思いますストレッチすると、ね、楕円形になってきますのでそこも見てください、はい、では左足の上に右足んを乗っけて指先からいきますよ。 指先からやるとね、血流が指先からあのよくなりますので全身の血流が上がってまいります、はい、ではですね、親指さんと人差し指さんを横に開いてけてにぐいぐいやるところからいきましょうそれではいきますよ声出してねせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお隣の指せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好 き, 大好き笑顔でお隣の指せーの愛してる大好 き, 大好きありがとう 愛してる、大好きお隣の指せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとうはいでは指さんをぐさっとさしていただいて足の甲をお持ちいただいて足先ねつま先だけをねじりますせーの愛してる大好きありがとう笑顔でね愛してる大好きナイスはいでは土松の下側をお持ちいただいてちょっと下ね ちょっと下を持っとをて足をねじります。ボディごとやってください。せーの愛してる大好きありがとう。愛してる大好 き,、はい、大好き笑顔でね、はい。ではくるぶしを持って足を振ります。せーの愛してる大好きありがとう。愛してる大好き上下。愛してる大好きありがとう。愛してる大好きナイス。はいでは、非常に大きく回して回ししてます。えー、と、足首回します。 あのお膝ちょっと持ち上げてもいいです。せーの。愛してる大好き。豆の意味で。はい、愛してる。大好き。ボディごとやってください。反対回しせーの。愛してる大好き。ボディを大きく使いますよ。はい、愛してる大好き。 笑顔でナイス。はい、では手を離して足を振りますせーのでは足をふくらはぎさん右足のふくらはぎさんを地面にべたっとつけておいてください左足は後ろ。 はい、ふくらはぎさんの上から体重かけてふくらはぎをもみほぐします。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。きゅうりの塩もみって呼んでます。<笑>大好き、ナイス。はいでは、膝のちょっと上の内側でございます。結界さん。はい体重かけて、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。笑顔でね。愛してる、大好き、ナイス。 ははい、ではおひざのちょっと内側、もも、えー、の内側全体的に、せーの、愛してる、大好き、笑顔 で, で、はい、愛してる、大好き、ナイス。はい、では、このおひざを伸ばしません、両方のおひざを立てて、で、ひっくり返します、伸ばしませんよ、まだ。はいでは、ふくらみさんの外側、せーの、愛してる、大好き。 ありがとう。はい、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、お膝を立てます。はい、では、右足は立てて、左足は下に置いてください。ふくらぎの下側を親指さんたちで、揉みほぐします。の、愛してる、大好き。ボディを使って、愛してる、大好き、笑顔でね。 はい膝のちょっと下のゴリゴリをグーでゴイグイやりますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き今度はお膝の上のゴリゴリですせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお皿周りをゴリゴリ愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいではももの裏側です裏側をゆさゆさしますせーの 愛してる大好きありがとう指をぐさっとさして愛してる大好きありがとうはいももの内側がっつり持ってるすってせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でももの外側ですせーの愛してる大好き笑顔でもえいっと愛してる大好きナイス 膝の下をぐいぐいやりますせーの愛してる大好きありがとうボディを使って愛してる大好きでおひざさん持ち上げて膝下ブラブラせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き手をちょっと下にずらしてどうぞせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはいもうちょっとずらしてせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス 伸ばします。はいではももの上さんでございます肘でもいいし手でもいいですほぐしてくださいせーの愛してる大好きありがとうそう体重ここをかけます大好きありがとうもう一回行きましょう愛してる大好きやっぱここ2セット必要ですね愛してる大好きナイス ひ、はい、お膝つま先を内側にしてももの横側を同じようにほぐします。せーの。愛してる、大好きや。もも重要、ありがとう。はい、ももさんたち重要ですよ。はい、ありがとう。えー、もも愛してる、大好き。この方々ら相当働いてますからね。はい、愛して、大好き。ナイス。では、よく揉みほぐさないといけない。はい、では、この方を。 なんだっけ。はい、ええー、と、くるぶししごき、はい、反対の左足のくるぶしをのけて、しごきます。はい、盛大にどうぞ、せーの。愛してる大好き、あ, ーありがとう。愛してる大好き、甘いと、はい、愛してる大好きあー、ありがとう。愛してる大好き、ナイス、何しろね、一日あくと忘れちゃうんだね。<笑>はい、では、左足下ろして、右足を後ろ。<笑> <笑>そんなもんですよはい背筋を伸ばしてはい左右腰さんグッと傾を上げてあ千代子さんおはようございますどうぞご参加くださいはい腰からグイグイ動かしますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きわまえいとはい愛してる大好き腰をこうありがとうはい 愛してる大好き笑顔でね、はい、背筋を伸ばします、はい、右手さん右お尻左手さん膝の外に置いてくださいでは骨盤を盛大に転がしますで後ろに行った時はボディが C の字丸めて前に行った時は反る感じ、はい、では後ろからせーの「愛してる大好きありが盛大に愛してる大好き」 One more eight はい、愛してる大好きありがとうはい、愛してる大好き笑顔だよね、はい、では背筋を伸ばして左手を左腰の横はい、右手を腰肘肩大きく、まあ、ねじります骨盤がっつり持ってせーの愛してる大好き背筋を伸ばして愛してる大好きはい、愛してる大好きありがとう笑顔でね愛してる大好き ナイスでは、右足終了、手を頭の上で丸。はい、皆さん、いいです、ご賞味ください。せーの。ーいいでーす。はい、拍手。<笑>では、両足を伸ばして、えー、右足さん、チェックでございます。ね、片足あったら、すぐチェックする。はい、違いが出ます。右手さん、どうぞおー。ありがたいことです。はい、で左手さんは、まだちょっと背中の位置が高いね。 右手さんはい、ではももの張りどうでしょう膝の高さも変わってきてると思いますお変わってきてますはい、では一回水分取ってくださいちょっと休憩ボディの変化があったらねコメントしていただいてもありがたいですよろしくお願いします、水分取ってうんやっぱ毎日やりたいですね、これね<笑>なかなかスケジュールが毎日にできないんだけどね、うん、理想でございますよ まああの皆さんはね、シスターがお休みの時も、ぜひこのビデオをもう一回見直しながらやってください。<笑>かがでしょうかさあ、もう昨日すっごいあれだったね、あの大雨でございましたよ、こちらの方。大雨でしたが、きょうはねああの、ここから暖かくなるしお、お天気も晴れてらっしゃるようで、とっても嬉しいですので、素敵なフライデーにしていきましょう。 はい、では、さあ、えー、左足さんの方行っちゃってよろしいですか。お、コメントさん、ありがとうございます。右に収まりましたね。お、いいです。ありがとうございます。バッチり。はい、では、えっと、両足を伸ばしていただいて、左足さん早速行きましょう。はい、では、看板をちょっと移動します。伸びしろ。たっぷり。いいです。 ダメましたね今ね。<笑>はいではこちら伸びしろをたっぷり置いておきます。伸びしろたっぷりな自分を信じていきましょう。はいでは手足伸ばして左足さんです。<笑>はいまだ背中の一番の感じ。ね。右足さんはこんな感じ。全然違うね。<笑>はいでは左足さ右足を伸ばして左足さ乗っけて指先さを横に開いてぐいぐい動かします。はい行きましょう。せーの。 愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でお隣愛してる大好きありがとう愛してる大好きお隣どうぞ愛してる大好き笑顔でどうぞ愛してる大好きお隣の指愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でね手と足握手はい、足の甲の上の方を持って足つま先だけをねじりますせーの「愛してる大好き」 ありがとう愛してる大好き笑顔でね、はい、ではまずの下側を持って足先をねじりますせーの愛してる大好きありがとうボディーごと愛してる大好き笑顔でね、はい、くるぶしを持って、えっと、足を振りますせーの愛してる大好きありがとうせー第2どうぞ上下愛してる大好きありがとう 愛してる大好き、ナイス。はい、では、膝をちょっと持ち上げていいので、肘を大きく回します。せーの。愛してる、大好き、笑顔で大きく。愛してる、大好き、盛大にボディを使ってね、反対回し。愛してる大好き、ありがとう。はい愛してる大好き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 ちょっと腹筋グッと締めて、ボディを後ろ傾けたら、両足を上げて、両手を上げて、両手両足を振り、盛大にどうぞ、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ワンモ愛してット。愛してる大好き、背筋を伸ばして、愛してる大好き、ナイス。はい、チョのポーズ。手足ビーンと伸びております。ナイスです。はい、手は手は頭の後ろに手丸。ちょっとお膝を曲げていいので、皆さんご紹介ください。せーの。 しようっていいですよご承諾くださいはい今日もできてますねどうですかはい、はい、ありがとうございます腹筋背筋さん頑張りましたはいでは左足さんもつけていただいてボディーえっとふくらみさんキューリの塩もみですね体重かけてほぐしますせーの愛してる大好きあーリが笑顔でね愛してる大好きナイス 膝のちょっと上、結界さんです。体重かけて、せーの愛してる、大好き笑顔でどうぞ愛してる、大好きナイスももの内側、せーの愛してる、大好きありがとうはい、愛してる、大好きててて、ありがとうはい、では両方のお膝さんたちを立てて、反対側にひっくり返します。 左足のふくらみ外側さんいきましょうせーの愛してる大好きありがとうおい愛してる大好き笑顔でねでは左足さんを立てて立てたまま右足さんは左足さんの下に置いてふくらみ下からいきましょうせーの愛してる大好き の下です。ゴリゴリします。せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、膝の上をゴリゴリします。せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き。ナイス、お皿さんの周りをゴリゴリします。せーの。愛してる大好き、ありがとう。いたたたた、はい、あ、ありがとう。ナイス。はい、お膝さんを伸ばさずに。<笑>もも、ももの裏です。 せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねももの内側がっつり持ってゆすりますせーの愛してる大好きありがとうもも内優作 さ, さん愛してる大好きももの外側さんせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でね はいでは膝の裏さん、ぐいぐいいきます、せーの、愛してる大好き、声出してね、はい、愛してる大好き、笑顔でね、はい、お膝さん持ち上げて、膝下、ブラブラです、背筋を伸ばしてどうぞ、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ちょっと下にずらして、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、笑顔でね、もう一回ちょっとずらして、せーの。 愛してる大好き、ありがとう。膝、下、ぶらぶらですよ。はい、ありがとうございます。はい、では、この足さんを伸ばします、ここで伸ばして、ももの上さんをぐいぐいほぐします。いきましょう、体重 で,、うん、とでも、肘でも、石手でもいいですよ、せーの、愛してる、大好き。あ, ありがとう、あれ、ちょっと張ってますね、愛してる、大好き。ワンモエイトいきましょう、愛してる、大好き。おぉ、使ってますね、これね。<笑>愛してる イナイスお膝つま先内側にしてももの外側ですせーの愛してる大好きありがいたたた愛してる大好きワンワンエイトはい愛してる大好き笑顔でねはい愛してる大好きここ使ってますね はい、ではこの上に反対側のくるぶしさんを乗っっけてくるぶししごきせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔ではもう一盛大にありがとう愛してる大好きどうぞどうぞって<笑>、はい、は右足を下ろして左足を後ろにたたんで背筋さん伸ばしますはい、右の腰骨さんのところに手を当ててそれを体重かけてぐいぐいほぐします もう腰をこぐいぐいせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でワモイエイト愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはいでは背筋を伸ばして骨盤甲がしさんいきましょう右手の膝の横に右手ひ右膝の横に右手左手さんお尻っぺた 丸めるのと反らすのと後ろに行く時は丸めて、えー、前に行く時は反らして背中ねはいでは行きましょう後ろからせーの愛してる大好き盛大にはい、愛してる大好き笑顔で思いと愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でナイスはい、ではボディを起こして右手さん右腰の横に置いて左手さんは左腰腰を大きくねじります せーの愛してる大好き、盛大に、はい、愛してる大好き、笑顔でワンポイいと愛してる大好き、ありがとう愛してる大好き、ナイス、はい、では両足骨盤転がし最後の 部, 部署に参りました、はい、マットは畳んでいただいてご自分の座骨さんたちを守ってください背筋を伸ばして両足は肩幅よりちょっと外。 ははい、ではお膝さんの裏か、ま、ももの裏をお持ちいただいて背筋をぎゅっと伸ばしてははい、では後ろに行くときは背中を丸めるこれさっきと一緒 C の字はい、前にするときは背中側に C の字が出るようにそりますはい、では行きましょう後ろからせーの愛してる大好き盛大にはい、愛してる大好き笑顔で思い出愛してる大好きありがとう愛してる大好き ナイスはいではラストこれがラストです骨盤クイックです頭の位置がちょっと上下なだけで骨盤をその場で動かします後ろからせーなアイシェル大好きありがとうアイシェル大好きワンうンエトアイシェル大好きありがとうアイシェル大好 き, イ大好きナイスいやーさあ今日の全て終わりました最後いいデスポーズで決めますよ背筋を伸ばして ボディをちょっと後ろ、両足をアップ、どっちらの足をアップ、両手は頭の上で丸、画面の方を向く、いいですご承諾ください、せーの、<笑>いいでーす、はい拍手、この位置で拍手、背筋をグッと伸ばす、ナイスでーす、とってもいいでーす、はいオッケー、長はいありがとうございます。 ははいでは、えー、と両足伸ばしてチェックタイムいきましょう左足さんどうでしょうかははいいどうぞ行きましたね、はい、右足さん行きましたはいお膝の裏さんどうでしょうももの張り具合どうでしょうあだいぶ落ちたしももが大円形になりました素晴らしいありがとうございますさあこれにて終了でございます水分しっかりとってください、えー、とボディの変化あったら、ね、コメント等お書きいただければと思います 明、う、日、ん、シ, シスター 土, 土, 曜日土曜クラスでちょっとね、いろいろあの多忙なものでございました か, から、明日お休み、で次は日曜日、日曜日と火曜日、ね、そんで火曜日にまた来週のスケジュール出しますので、ぜひまたご 覧, ご覧ください、ご参加ください。のさん、いいですやっとです<笑>いいででです、す。すとよ。 いいです。やっとでいいですあの<笑>徐々にねここ腹筋背筋差できてきてます こ, ここの背筋を伸ばすポジでしンねこのバランスだけでも全然 OK なん実は<笑>はいありがとうございますさあいかがでしょうか暑くなりました本当だよねちょっとほぐすともう汗かい汗ばむ季節になってまいりました私大好きな季節でございますけれどもはいさあということで水分しっかりとってこのあとはデトックスなさってください ということで今日もご参加ありがとうございました千代子さんもありがとうございました、えー、あやちゃんもありがとうございましたいいですねはいありがとうございますご視聴皆さんご参加ありがとうございましたではまたえっとあ日曜日お会いしましょう、はい、では素敵なワンダフォーフライデーをお過ごしください幅のナイスワンダフォーフライデーじゃあごきんようありがとうございましたシュシュ バ, バイバイ